伊藤で、えー、よさこいの方をさせていただいてます伊藤武士道です、えー、今日はですねこの伊藤絆祭り、えー、ご参加いただきまして誠にありがとうございます、えー、皆様方とですねよさこいを通して五年十年そして二十年と絆を深めて、えー、頑張っていきたいと思います今日はですね、えー、伊藤のお寺、えー、勇者ある寺にあります、えー、仏源寺というお寺にですね、えー、言い伝えがあります天狗の和美城というのをベースに、えー、作った曲をご披露させていただきます どうぞよろしくお願いいたします伊藤<笑>武士道天狗の安倍長伊藤の寺に昔々から 村人に悪さばかりする天狗がくいたずら天狗のくういざおらしめたり はい行くぞ行くぞ行 ありがとうございました。どうもありがとうございます。伊藤美智子でした。どうもありがとうございました。はいはい、大きな拍手で。